最近、講座の影響で、休みの頃は、おき軽かに、桜を見ようにもなかなかですので、おうちで、リアリティをもて、お花見を楽しむしかないでしょう。<笑>一方、講座のせいで、各市業界や、市場や専門店の影響に、大きな影響を及ぼす可能性がありますので、数着用にもかかわらず、 聖者のお仕事をやった方も結構言わせるほどです。さらに、口座を避けるため、選択物が外に干せなくて、コインなどりを利用する人は、通常よりも3割から4割増えました。ところが、今週の日曜日には、口座はまだ飛んでくる可能性がありますので、引き続き注意が必要だそうです。